会場にお集まりの皆さんこんにちはこんにちはご紹介に預かりました風見鶏と申します精一杯演舞させていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします千里の道のよう始まりは足元の一歩からその確かな一歩は地図にない道切り開く 踏み出せ。未来